札幌恋恋の皆さんですどうぞ会場にお越しの皆さんこんにちは2回目の市場となります札幌恋恋と申します見てくださった一人でも多くの方に寄せ恋そうなんてやっぱりいいな私もやってみたいもう一度始めてみたいそう思っていただけるよう精一杯演舞いたしますお手拍子と心の中でのご声援よろしくお願いします よろしくお願いします時は過ぎれど変わらぬ音色鳴子両手によさこい 「あすきれいと変わらぬ音色に」「おいでおいでと伝わる想いは」「人をせめぐりで」さあさあ皆さま もういい。 気が過ぎて「踊るはこは初めて恋い来い笑顔で恋いこい」「うれしい恥ずかしいおさこい空」「もう一度恋い来い忘れてないない」「なる子握れば懐かしそう」 「あとかもめにとえば私はたつとり波に聞けば」「やさえんやさのどこいしょ」「ちはやぶるみにおもいをとめて響びけなるこね」「やさえんやさの ファイヤーエイー「なるとひとつにえがおがめぐるおいでおいでころ」 咋